はい、どうも皆さん、こんにちは、のチェスということで、本日はですね、え、鬼滅の刃劇場版、ワールドツアー上映の見どころシーンをですね、え、全部一気に解説していきたいなと思います。はい、ということで、劇場版はですね、え、幽閣編の10話、そして幽郭編の11話、そして刀鍛冶の里編の第1話、新作を含むものをですね、2月の3日に公開しますので、え、そちらのですね、すべての見どころシーンをですね、解説していきたいなと思いますんで、まあ皆さん ぜひ最後までご覧くださいどこまでいくかもお解説いたしますということでもう早速やっていきましょう<音声> はい。ということで、まずはですね、遊学編の第10話から見ていきたいなと思います。さあ、見どころシーン一つ目なんですけども、こちらでございますね。さあ、炭治郎の諦めない心ということで、まあ、このシーンはですね、まあ、牛太郎にめちゃめちゃ追い詰められて、まあ、炭治郎が切り返すというですね、まあ、アニメも公開されてるんで、まあ、ほとんどの方が見てるとは思うんですけども、そのシーンとなっております。さあ、ここはね、まあ、素晴らしい切り返しのシーンでございますよね。 はいでそしてですね続いての見どころシーンなんですけどもこちらでございますねさ善逸の神速壁歴一戦ということでまあ、こちらのシーンはですねその炭治郎の切り返しに合わせて善逸がねまあ、切り返していくというねまあ、2人でこう合わせて同時にこうね畳み掛けていくよといったねまあ、そんなシーンなんですけども、まあ、神速壁歴一戦の作画が半端ないのでマジでここはね見逃せないですね劇場のあのスクリーンで見たいよとこいったそんなシーンと なっておりますさあ、続いての見どころシーンなんですけども、こちらでございますね。いやー、ここでしょ、やっぱね。ああ畳みかけてきたところで、まあ、渦井天元さんの譜面が完成、そして、ド派手に行くぞ、ということで、まあ、このシーンは遊郭編でもかなりの、本当に鳥肌の立つ、まあ、かなり最高のシーンとなっておりますのでね。いや、こちらは本当劇場で見たいですね。譜面が完成したぞ勝ちに行くぞつってね。いや、めちゃめちゃ本当に最高のシーンとなって おり ま, すまあ碓井天元さんのかっこよさがね、まあ、存分にあふれるシーンとなっておりますんで、まあ、こちら見どころでございますね。 はい、では続いての見どころシーンなんですけどもこちらでございますね。まあ、クライマックスのシーンですね。まあ、3人の全力で鬼を倒すシーンということで、ま宇、あ、髄天元さんももちろんそうなんですけども、もまあ、3人で力を合わせて鬼を倒しに行くといったね。まあ、そんなシーンとなっております。で、まあ、伊之の復活のあのシーンも本当に素晴らしいですよね。といったですね。まあ、ここ前後合わせてまあ、戦闘シーンっていうところがまあ本当に見どころなので、まあ、そこを遊郭編の第10話のまあ、そこがやっぱり。 ところの中心なので、まあ、劇場版でそこを中心に、やっぱり楽しんでいただきたいなと、そういう風に思っております。ストーリーというよりかはねまあ、戦闘シーンっていうのが、まあ第10話のまあ、全体的な見どころシーンでございますね。はい、ということで、じゃあ続いて遊郭編の第11話見ていきたいなと思います。遊郭編第11話最終回となっておりますね。はい、ということで、まず一つ目の見どころシーンなんですけどもこちらでございますね。さあ、ねずこちゃんの圧倒的な可愛さということで、いやー根津子がですね。 留学園第11話でではめ、まあ、めちゃめちゃゃ可愛いんですよね、えー、皆ず子 の,、ねまあの姿っていうのがあるんですけども非常に可愛らしい、まあ、そんな姿っていうところが本当に見どころとなっておりましてやっぱりねず子ちゃんがね、えー、本当可愛いですよね鬼滅っていうのはやっぱりそこが本当に見どころだと思っておりますさあ続いての見どころシーンなんですけどもこちらでございますねいやーこのシーンはマジで最高ですねはいダキと牛太郎の喧嘩に誕生 次郎が割ってこうう入るというね、まあ、シーンなんですけどもここマジでいいよね嘘だよと、うん、本当はそんなこと思ってないよ全部嘘だよということで、まあ、このシーンはですねあのもうすぐ消えてしまうという瞬間なのにケ、まあ、喧嘩をしているダキと牛太郎ということでケ、まあ、喧嘩でその生涯を終えてしまったらマジで悲しい終わりになってしまいますよねといったですねそんな悲しいことはあってはならないと、まあ、炭治郎がですね割ってえ喧嘩を止めに入るシーンとなってる んでですすけどもその絶妙なななバランンスが半端なくてて最高に感動できるシーンとなっておりままよねはい、まあ、普通だったらやっぱり喧嘩をこう割って入るっていうのはまあ、なかなか難しい行為だと思うんですけどもあの炭治郎がやるからこそこの絶妙なバランスでなんとかこのね、えー、うまく感動の方向に持っていけるといったですね鬼滅の刃の本当に持ち味のいいね鋭い刀のシーンですよね鬼滅の刃という物語のね、えー、ほんと炭治郎っていうね主人公の絶妙 ようなバランスが あ, あったからこそできたシーンということでもう本当に素晴らしいシーンとなっておりますまあ多分泣くと思いますね私はということでございますさあ続いての見どころシーンなんですけどもこちらでございますねはい、えー、ドーマの初登場シーンということでまぁ、あ、上弦の鬼であるドーマがですね過去回想にて登場しますでまあこちらね、えー、アニメで初めて見たときは、まあ、宮野守さんがねまあ、声優さんの宮野守さんが解禁されたそんなシーンなんですけども非常に 非常にですね、かっこいいですよね、ドーマね。で、まあ、一瞬しか登場しないんで、まあ、そこ見どころ、本当に見どころですね。あの、皆さん見逃さないでいただきたい。劇場版でぜひドーマの迫力をちょっとこう見てほしいなと思うんですけどもね。まあ、過去回想に登場しますよといったね、まあ、そんなシーンとなっております。さあ、まあ、遊楽編の最後の見どころシーンなんですけども、こちらでございますね。いや、もうこれはさ、もうね、 えー、みんながもう、ね、見どころだと感じるそんなシーンなんじゃないでしょうか遊学編第十一話のタイトルでもあります何度生まれ変わってもということでですねずっとということで、まあ、ここはマジで最高ですね遊、まあ、学編の中でも最も好きなシーンかもしれませんということなんですけども牛太郎がですね妲己に対して幸せにさせてやれなくて本当にすまなかったと後悔していたことに対して梅、まあ、である妲己はですね違ったとそんなことないよと その生涯を、まあ、お兄ちゃんと共に過ごせたことに、一番の幸せを感じていたよと、お一緒にいたからこその、まあ、人生、こんな人生楽しかったんだよとお、言ったですね、そんな本音が出るシーンとなっております。まあ、何度生まれ変わってもずっと一緒にいたいと、いうことで、まあ、泣き叫ぶ、梅の姿っていうところが、まあ、皆さんの心をわしづかみにすると、いうことで、まあ、大変素晴らしかったです。本当と、牛太郎の気持ちになってみると、え、梅、そんなことを思っていたのかと、もう俺も でもそうだったんだよと言ったね。まあ、そんな共感できるシーンとなっておりまして、まあ、ここはまあ劇場版で見たいですね。はい、まあ、梅のね、まあ、演技力沢城おみうきさんのアフレコっていうところにも注目して、まあ、本当に見ていただきたいシーンとなっております。まあ、ここは劇場版で最もね、夕花剣の中で輝くシーンなんじゃないかなと思っておりますんで、クライマックスマジで見たいシーンの一つとなっております。はいということで、夕花剣本当素晴らしいですね。はい、さあ 続いてなんですけども、刀鍛冶の里編第1話、あまずはですね、上限集結パートから見ていきましょうということで、早速やっていくんですが、見どころシーン1つ目はですね、えー、こちらでございます。さあ、刀鍛冶第1話来ましたね。はい。魚子の初登場シーンとなっております。いやはやお元気そうで何より90年ぶりでございましょうかなということで、まあ、魚子の初登場シーンなんですけども、ここはですね、声優さんの初解禁がおそらくここであるのかな。 ってていうとところとキャラクターデザイン初めておそらくちゃんとと見れるかななっっててていうシーンとなっておりまますすそして、まあ玉子はですねちょっと可愛いんだよね。動き方に可愛さの独特の可愛さがありまして、まあ、それがどんな感じでアニメーションがなされていくのかなっていうところがまあ注目ですね。そして、まあ、あの赤座との会話がありますので、まあ、その辺がこうどういった感じでどんな感じで不気味さが出てくるのかっていうところも含めて楽しみですね。はい。ということで続いての見どころシーンいきましょう。続いて なんですけどもこちらでございますね。ザハンティングの初登場シーンということでまあ、こちらもですね。声優さんが初解禁になるんじゃないかなということなんですけども、呼ばれたのは113年ぶりじゃということでね。まあ、ハンティングの初デリフなんかもありますけどもまあ、こちらもですね。キャラクターデザインがどんな感じになるかっていうのはここで初めてわかるのかな？っていうところで、まあ一応ね。キービジュアルにあったんだけど、まあそれはちょっとあんまりよくわかんなかったから、まあ、アニメでどんな感じになるかっていう動きも注目してちょっと見たいし。 まあ、背景無限状っていうところもやっぱり注目ですね。まあ、こちらも赤座との会話があるのでその辺も注目でございます。はいということでまあ続いてなんですけども、も泣き目が初めて喋るシーンということで続いての見どころですね。でこちらなんですけどもアニメで泣き目はねすでに何回も登場はしているんですけども、あ喋るのは初めてなんだよねということで加減のね終結の時にもまあ、泣き目はいたはいたんですけどもビアの鬼として消化されていたのでまあ、泣き目と としての登場は初めてだよということでございますいやお前喋るんかいということでですねそうなんですよね泣き目の声優さんなんかもここで解禁されるんじゃないかなということでちょっとこうセクシーな感じが期待されるかなっていうところでね楽しみでございますでまあ続いての見どころシーンなんですけどもこちらでございますねさあ赤とドーマの初絡みシーンかなということなんですけどもこちらアニメで初めて見れるシーンなのかなということなんですけどもいやここはですね上限 ならではの頭の良さというか、まあ、加減ではなかったようなムーブというかで、ね、まあ、もう人間味が出ちゃってるんだよ。鬼なのに人間なんだよみたいな、まあ、そんな描写っていうのが非常に上限らしくてですね、その強さっていうのを、まあいろんな方向から見せてくれる、まあ、そんなシーンなんですよね。で、まあ赤座とドーマの関係とか上限の鬼ってどういう上下関係あるのみたいなところが、まあわかるシーンなので、まあ、非常に素晴らしいですね。で、面白いシーンとなっております。 はい。ということで、性格なんかも、ちょっと分かってくるシーンなんで、あの、本当に非常に面白いシーンとなっておりますね。はい。さあ、続いてなんですけども、こちらでございますね。えー、国志望の初登場シーンということで、いや、これが楽しみなんですよね。今、まあ、声優さんもそうですけども、やっぱりキャラクターデザインがですね、あの、キービジュアル見ると、まあ、非常にかっこよくて、まあ、このシーンではまだ顔を出さないんですけども、まあ、後ろ姿だけでかなりのオーラを感じる、そんなシーンとなっておりますし、 まあ声優さんによっては非常にね、まあ、パワー溢れるシーンなんじゃないかなということで、私はここにいるみたいな感じで本当に多分かっこいいと思うんで、まあそこがもう劇場版のね、もう大音量で聴けるというのはもう本当に最高ですね。初めて劇場版で聴けるっていうのも本当最高ですねということで、 いや、国死望は初めて登場するとき顔は出さないんですけど、声だけでその圧力というかパワーを感じさせると思うので、まあかなり楽しみでございます。さあ続いての見どころシーンなんですけども、こちらでございますね。さあ、無残からのパワハラ説教のシーンだよということで、ここはマジすごいっすよ。ま, あ、まず無残の思想っていうのが現れていて、本当に最高の説教のシーンなんですけども、あの、鬼滅の刃の最も核である無惨のその根源というのは、 あ求めてていいるものっていうのっうは何なののか上限の存在理由ってい、ううのののはは何なななかかっってていいいが、まあ、少しずつ分かってくるそんん面白いシーンなんですよねはいということで、ほんと素晴らしいシーンですね。物語として素晴らしいシーンです。で、あとですね、演出っていう部分でもこのシーンっていうのは本当に素晴らしくてですね、アニメーションでかなり輝くシーンなんじゃないかなと思っておりますね。え上下逆の設定なんかも素晴らしいですし、無残だけが重力逆っていうのも本当に素晴らしいですし、で、その逆っていう設定、 がですね漫画だけで見てもかなり迫力ありますし、アニメで見たらかなりもっとね、迫力のあるシーンなんじゃないかなということで、このギミックというか、あの無残の能力というかね、わからないんですけど、まあ、無限上のね、なんかこう、なんか上下逆みたいな、本当にどっちから見ても表みたいな無限上のなんかその姿というかね、まあ、その背景も含めて、背景の無限上も含めて、ちょっとこう楽しみなシーンとなっております。まあ、カメラワークというところもそうですね、まあ、ここは本当 ufo テーブルさんの技量 っていうところがまあ、半端なくちょっとこう前面に溢れてくるシーンなんじゃないかなと思っておりますのでまあ、ここは本当に UFO テーブルさん頑張ってくださいよとおいったシーンとなっておりますのでその辺が楽しみでございますさあ続いてなんですけどもこちらのシーンですねムザンの強さが現れるシーンということでまあ、パワハラ説教のまあ一部のシーンなんですけどもムザンが一瞬にして玉子の首をもぎ取るっていうねまあ、シーンがありましてねマジで本物の強さというかあこれが一番強い 鬼なんだなっていう感じがしてですねまたまらなく素晴らしい演出なんですよで、そしてこのシーンっていうのはなぜ刀鍛冶の里編が始まるのかっていうところがまあ、鬼側からわかるシーンの一つでもありますのでまぜ、あ、ひ注目してほしい場面の一つでございますねということでかなり楽しみでございますパワハラ感がねもう素晴らしいですね<笑>はいということでまあ続いての見どころシーンなんですけどもこちらでございますね、えー、上限の321の絡みのシーンということで、まあ、ここ ここはもうパワハラ会議で最も興奮しそうなシーンということなんですけどもえ暴走する赤座にグサッとお言葉を投げかける国志望そしてドーマということで、まあ、この3人の絡みがとてもギクシャクしてる感じでいいなと思いましたねでそして国志望のマジでベテラン感たまらないということと上限の鬼の中で最も強い鬼っていうのがやっぱり分かってですね分かるんですよそれがもうほんと素晴らしいですねで3人の性格っていうのもしっかり現れるシーンとなっております のでまあ、表情や言葉っていうところに注目してですねまあ、この3人の関係性そして上弦の鬼の関係性みたいなところにちょっとこう視点を当ててみてほしいかなとういうシーンとなっておりますマジで楽しみでございますねは い, い楽しみだわ、うん、で続いての見どころシーンなんですけどもこちらでございますねえ黒死亡の初顔出しシーンということでいやここはマジでたまらんしまあ、アニメで見た時にどれぐらいの迫力があるのかっていうのが本当に 楽しみですよねあえて顔を出さずに引っ張ってやっと顔を出すといったね、まあ、そんなシーンなんですけども、で、そしてこのシーンがですね、めちゃめちゃかっこいいセリフとともに決めてね、ちょっとこう出てくるシーンなんで、マジで本当に楽しみなんですよね。まあおそらくアニメ勢の方はかなりビビるんじゃないかなと。え、ビビ、え、なんこれみたいなね<笑>。え、キャラデザインやばくねみたいなね。これはちょっとね、まあ鬼の中でもかなりちょっと恐怖という ボルテージがかなり上がるシーンなのでやっぱりね。ほんと素晴らしいし、漫画勢の方も本当に楽しみにしてるシーンじゃないかなと思いますね。やっぱり国士ボっていうのは大人気のキャラクターなので、はい。いや。漫画勢の方もですね。かなり楽しみにしてるシーンなんじゃないかなと思いますね。やっぱ大迫力のね。なんかこのうん、黒死牟のマジでいいっすよね。は い, いや、私も楽しみです。かなり楽しみです。ここをねま劇場版のあのスクリーンで見れると考えるとマジで今から。 ワクが止まらないなと思ってるんですけども本当に楽しみですはいということで続いての見どころシーンなんですけどもこちらでございますねさドーマの表の顔と裏の顔ということでまあこちら上限集結の最後の見どころシーンなんですけどもいやマジで興奮しますよここのシーンはねドーマの無限城での顔と現実世界での顔教祖様としての顔ということでまあ切り替えのシーンっていうのがあるんですけどもいやドーマはねほんと切り替えが素晴らしいというか別人 に変わったかのようなあこの姿というかここはほんと鳥肌ですねいやアニメ勢の方はびっくりするんじゃないかなと思うんですけどここは早くアニメで見たいですねというシーンですねいやマジでかっこいいですねでこれをですねまあ、第1話でやっちゃうよということでまあ、かなりの見どころがね詰まった上限集結ということなんですけども続いてですねはい刀鍛冶の里編の刀鍛冶の里へパート行きたいなと思います第1話の続きでございます はい、ということで、見ていきましょう。さあ、続いての見どころシーンなんですけども、こちらでございます。ドンということで、はい、炭治郎の夢で、なんと、次国より一とですね、住吉さんが会話をするということで、まあ、こちらのシーンがね、えー、早速ね、第1話の続き、上限集結終わった後に来るんですけどもね、はーい、いや、いいですね、この流れということで、次国より一さんと、住吉さんということで、鬼滅の刃の真相に近づいてきた感がありますね、えー そうですね。はい。火の呼吸とは何なのか。炭治郎の呼吸とは何なのかと言ったね。まあ、そんな火の神かぐらの真相に近づいていく初めの一歩なんじゃないかな。そしてですねえ、次国よりいじさんのですね、顔が初めて見れるシーンとなっております。はい、そうなんですよ。次国よりいじはですね、今まで顔をね、出してくることがアニメではなかったんですけども、ここで初めて出てくるんだよね、ということで、まあ、アフレコ、まあ、以前に井上和彦さん がですねアフレコをされていたシーンはあったんですけどもここでね、まあ、アフレコっていうところもそうですしかなりちょっと長尺ではい次国よりいちさんの会話が聞けるのかなというところでいやかなり楽しみなんですよ、うん、僕は涙を流してしまいそうだなと思うんですけどもねはい<笑>さあ続いての見どころシーンなんですけどもこちらでございますねががででですすねね郎の目覚めを喜ぶよとといいうことで、まあ、こまちらら、ね、非常常にに素晴らしい、うん、日常パート本当に最高 ここなんですけども鬼滅の刃っていうのはやっぱり日常パートがあんまり少ないのでえ日常パートのもう本当に素晴らしいシーンですねカナオっていうところのカナオのめちゃめちゃ可愛いなっていうのもそうですしまあこっからですね後藤さんが出てくるんですけどもねえ隠しの後藤さんっていうのが出てくるんですけど後藤さんが出てからちょっとこうね笑いが生まれるというですねちょっと一つの逆パートっていうのがありまして原作ではちょっとね私はねそんなギャグパート好きじゃないんですけどもそれでもちょっと面白 面白いなとを感じてしまうぐらいですねいいね、えー、ちょっとパートがありますのでその前後合わせて炭治郎の目覚めからのちょっとこうね一連の流れというかそこが本当面白いので注目していただきたいですねはいでまあカナオの可愛さっていうところもちょっと注目していただきたいですねやっぱりカナオの登場回少ないんでねはいということでございますさあ続いての見どころシーンなんですけどもこちらでございますねさあ猪助がですね天井に登っているよということでまあこの静かなボケっていうと ところが、本当に面白いんですよ。で、さっき言ったですね、炭治郎の目覚めからの一連の、ちょっとこう、笑いが生まれるよっていうシーンの、まあ一部でもあるんですけども、いや、これがいいんだよね、なんかね、そうそうそうそう、戦いが終わってっていうか、まあ、シリアスな展開があってからの、ちょっとこう、あったかい展開だよっていうことで、まあ、上限終結からのこの日常パートみたいな感じで、そのギャップっていうところが本当にたまらないですね。ちょっとあったかくていいなと思いますし、なんかいつもの鬼滅の刃始まったなーみたいな感じが。 本当にたまらなくて面白いね、スタートだと思います。はい。ということで、ちょっと見どころですね。はい。ということで、ま、あ続いての見どころシーンなんですけども、こちらでございますね。さあ、鋼塚さんからの手紙ということで、炭治郎がまた刀をボロボロにしたせいということで、ま、あこれはですね、ま、あ刀火事の里編がですね、始まる、ま、あきっかけでありますね。はい。きっかけなんですけども、ま、あ直接会って話した方がいいのではと、ま、あこのように手紙がたくさん来るけど、炭治郎のボロボロにした刀は、 まさないよとお前にやる刀はないよ。という手紙がたくさん届いてですね。2ヶ月間炭治郎はね。眠っていたんですけども、その間に刀は一切作らなかったよ。ということでまあ、直接会ってですね。炭治郎が行くよというね。まあ、そんな流れがありまして。まあ、そこからまあ刀鍛冶の里編が始まりますよ。ということで。まああのこっから始まりますね。はい、ということでございます。さあ、続いての見どころシーンなんですけどもこちらでございます。ドンということで、観音寺光さんのお？風呂 シーンでございますいやーたまらない<笑>。いやーたまらないっすね。劇場版第1話というか、まあ、劇場版ワールドツアー上映で、いやこのシーンが見れるのは本当に嬉しいですね。あの巨大スクリーンで、菅路光さんのオッパー、そしてね、ー体、うーん<笑>。 ただの変態になってるんですけども、いや、マジでこのシーンは楽しみにしてましたから、どんな感じで描かれるのか、お風呂シーン、どれぐらいセクシーに、u f o テーブルさん、頼みますよ。本当に。u f o テーブルさんのあの紙作画でこのシーンが見れちゃうと考えると、もう全人類鼻血ですからね。はい、ということで、まあ、そんなですね、入浴シーンがありますよということなので、まあ、こちらのシーンはかなり楽しみでございます。さあ、続いての見どころシーンなんですけども、こちらでございますね。はいえかん カンノジみつりさんのですね、おっぱーがこぼれてしまいますよということでですね、あなんとですね、カンノジみつりさんが走ってね、えー、炭治郎くん、炭治郎くんってこちらに来るシーンがあるんですけども、まあ、そこでですね、ま、おっぱーがですね、もう本当にこぼれてしまいそうなんですよね、はい。<笑> まあ、思わずですね、炭治郎もですね、チぶさがこぼれてしまいそうですと発言してしまうね、そんなシーンとなっておりましてですね。いや、かんろじみつりさん、エチエチですやん、と。かんろじみつりさん、めちゃくちゃエチエチですやん、といったね、まあ、第一話となっております。はい。まあ、セクシーですね。で、本当に可愛いよということなんですけども、ここのシーンの前後が本当にたまらなくてですね、まあ、まず、初対面なんですよね。まあ、このシーンは、かんろじみつりさんと、えー、主人 主人公である釜野炭治郎くんが初対面であるねまあ刀鍛冶の里編で初対面のシーンなんですけどもえそんなシーンでめちゃくちゃね会話を繰り広げるまあ観路寺光さんということで相変わらずのコミュ力お化けさんですと<笑>言ったですね大変本当にね素晴らしいんですよはいまあ、恋柱そんなにも明るいかと鬼滅の刃の視聴者さんねまあ、全ての心をわしづかみにするまあそんなやっぱ恋柱いいよねってなっちゃうねそんな シーンとなっておりますのでいやもう本当にニヤニヤが止まらないかもしれないという<笑>まあ観路寺光さんの可愛さに本当に注目してほしいそんなシーンとなっておりますはい。さあ続いての見どころシーンなんですけどもこちらでございますねさあ炭治郎と品塚川玄也がお風呂で出くわすシーンということでまあ喧嘩なんかもするんですけどもおここはですねかまど炭治郎がですねえ風柱と苗字が一緒だねということでまあ、鋭い発言をねえ見逃さないでいただきたいなと と思 い, ますいや非常にね真相を食った鋭い言葉が出てきますね主人公さんっていう感じなんですけども恐ろしく早い言葉。 俺でなきゃ見逃しちゃうね、ということで、名字が一緒だね、というね。ま、そんな鋭い言葉がありますので、そこに注目してください。で、そしてですね、ま、品津川玄也はここで、そうですね、アニメで登場回があんまりないんですけども、やっぱり刀鍛冶の里編ではですね、品津川玄也がたくさん登場するので、ま、そんな初めてのシーンということで、かなり楽しみでございます。品津川玄也にね、え、ちょっと注目してください。キャラクターの人気がなさすぎるということでね<笑>。皆さんで人気 を上げていきましょうさあ続いてなんですけどもねこちらでございますね。ねずこちゃんも一緒にお風呂に入りますよということで<笑>。 ねずこなんでお風呂入るん<笑>お前もお風呂入ったっけって感じでね。なんかのぺーとしてますけども、非常に可愛らしいですね。ここのシーンはアニメでどんな感じで描かれるんでしょうかね。やっぱりねずこはね、本当に本編と関係ないところでめちゃめちゃ可愛いからね。まあそういったところに注目してほしいですよね。隠れねずこみたいな感じでね。うん。なんか玉代さんと話してる時も非常に可愛かったもんね。うん。まあそんなねずこのいつもの可愛らしいシーンでございます。 さあ、続いての見どころシーンなんですけども、こちらでございますね。ということで、炭治郎と菅路寺光さんの会話でございますね。ま推しが変わってしまうかもしれません。ということで、すいませんって感じなんですけども、忍さんすいませんって感じなんですけども、菅路寺さん食べすぎなそして<笑>、菅路寺さん飯を食いすぎ。 うーん。で、ねずコとカンろジさんの絡みなんかもですね、え、あるんですけども、絶対に見逃すな、ということで、マジで素晴らしいですよ。この世の可愛い生物をそこに凝縮してるんじゃないかと<笑>、いうぐらいですね、カンろジミツリさんとねずコの絡みはですね、半端ない。鬼滅の刃で最も、もう尊いというか、可愛いシーンですね。はい、というところで、ま、あここを原作読んだね、まあ、俺のメッセージなんですけども、脳に焼きつけろって書いてありますね。<笑> メモに脳に焼き付けろって書いてありますね。はい。ということでございます。えー、かんろさんはですね、食事後に変な歌も歌いますよということで、マジでちょっと面白そうなんだよね。へへへ。 <笑>この辺のシーンマジで面白そうなんだよねということで、ま、カオスだと思うんで、ま、その辺ちょっと関路寺さんのほんと魅力っていうところに注目していただきたいですね。はい。え、炭治郎と関路寺みずりさんの会話のシーンでございます。さあ、続いてなんですけども、こちらのシーンでございますね。え、関路寺みずりさんに耳打ちされる炭治郎ということで、いや、ふざけんなよと。おい、ずるいぞ。俺にも耳打ちさせてくれよということでね。ま、でもですね、アニメでは皆さん聞けますからね。このシーンね。 本当に主人公の炭治郎君君が耳打ちされてくれたおかげで俺たちも聞けるんだよということでねまあアニメでは大音量で ASMR ね聞けますよということで<笑>まあこのシーンはね最高なんですけどもねうフフということでねまあ花沢香菜さんのアフレコで なんとこの耳打ちということでえこれはですね。ファンの方は焦点してしまうのではないかなということで、これは噛みすぎて、俺も死ぬかもしれない<笑>このシーンはですね。思わず炭治郎が鼻血を出してしまいますよ。ということで、まあ、そこまでセットで本当に最高ですね<笑>。あの炭治郎の反応も含めて最高ですよね。ということで、いやあ。甘露寺、光さん、本当に刀鍛冶で輝くね。うん。刀鍛の里編は本当に恋柱甘露寺光が。 輝きますよということで人気がうなぎ登りになりそうですさあということで第一話最後のシーンなんですけどもこちらでございますね さあ、原作101時と無一郎くんのですね、初登場シーンなんですけども、こちらで、おそらく第1話は終わるんじゃないかなというか、ま、ほぼほぼ確定でですね、え、第1話劇場版の最後は、あ、ここのシーンで終わるかなと思いますね。え、無一郎くんがですね、ちらっと見えてね、第1話は終了するんじゃないかなということで、ま、初回は1時間なんで結構進むんですけども、いやーこのシーンで終わりですか。割と進みますね。で、ま、あ第2話、 からはムイチロー君含めたあスタートなのかなというところでございます。はい。ということで第一はこんな感じでございます。はい。というところで、まあ、劇場版こんな感じの見どころが。 あるんですけども、皆さんいかがだったでしょうかいや、第1話結構ありますね。刀鍛冶の第1話はマジでカロリー高めですね。で、そして遊楽編の第10話、11話もかなりちょっと連続した形で面白いなと思いましたので、非常に劇場版、まあ見て損ないかなというか、まあ見なきゃ損だなと思うシーンがたくさんありましたね。はい、ということで。いや、もう2月の3日に公開ですかいや、嬉しいわ。マジで嬉しいということで、ね。 いや、僕は初日に見に行きたいなと思いますんで、もう感想動画楽しみにしといてください。いや、本当に楽しみですね。えなんと第1話に関しましては、初回は1時間というところで、まあ原作4話分ありましたということでね、かなりボリューミーでしたね、はい。いや、関路寺光さんも大活躍、そして上限の鬼も全員集合というところで、かなり楽しみですね、ということで、まあ皆さんの楽しみなシーン、そして感想コメントなんかもぜひぜひよろしくお願いします。というところ で、皆さんまた次回の動こでお会いしましょううっばーい